No hate TV. 忘れた。<笑><笑>ノーヘイト TV、こんばんは。はい、こんばんは。えー、今日5月最後のノーヘイト TV です、はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。私クラックのロマヤスミチと、はい、えっ、ー、とノンフィクションライターの安田幸一です。どうも。よろしくお願いします。はい。えー、今日はですね。はい。えー、こういうこういうネタをやりますが、うん。 はい、こんな個人名なんか出しちゃってね。うん、<笑>誹謗中傷じゃないですか。ええ、まあ、誹謗中傷ってことないけど。誹謗中傷どうだね、この、あのーうん。日本のニュースだと、あんまりこの話が。出てなくないですか、はい。そうですね、大きく取り上げてるところはあんまりないですね。やっぱり業界の、なんか、うん、そういう都合。 いや、業界の都合じゃないとそ、うん、そ感度の問題だと思いますよす、ね、感度とセンスの問題、まあ、今日も銃乱射事件が小学校であったみたい、ね、そうなんですねアメリカでは、ええであのまあ、え西村博之が何かやったわけではないんですけども、はいえー、歴史的な位置づけとして、えええー、西村博之という人があすごい重要であるというこういう事件に関してねこれだけじゃない。 いろんなあのこれまでのこういうこの手のヘイトクレームに関して、えー、重要であるというところをちょっと掘り下げていきたいなと思いますがあ今日はバカニュースあります。はい。久々にえ来た。えあるの？<笑>久々。久々にちょっとしばらくね、ええ、あのタマキン大人しかったですけど。そうですね。はい。はい。あのー、しかし。うん。えー 温玉と言いながら大塚さんです、はい。<笑>これはどうどうですかこの意見。いや ど, どう何がいけないの。ロシア人が戦車がこう侵略してきたときに道が分かってしまう。 俺ね、この手の取材って何とかしてるんで後でお話しますけどね、はい、本当ばかばかしいね<笑>、えー。だからバカニュースに筆頭にふさわしいニュースだと思いましたす。これはもう十分にバカと言って構わないもんででもみんなにものすごいツッコミを受けて、1時間ぐらいで消えたんですよ。1時間以内かな。ええ、あそんな短命だったんですか短命です、はい。もうサクッと取っておきましたけど、ええはいあのーあ、よく間に合いましたね、これね。それでねええ やっぱり、ね、こういう何が問題かというと短時間の間にこういうヘイトスピーチを誘発するんですよね。<笑>はい、ハングルとか反対字表記がどうとかね、ええはい、この人は反対字とか反対字って言いたいんじゃないかなと思うんだけど。韓体字と反対字の区別がつかなかったんでしょうね。 どうしたいんだと、目的が何なんだっからねもしもの時誘導することになりますってあのねいやいいや仮にね、はい、軍隊が攻めてきたとしよう道路標識見てくるかって話だよね<笑><笑>まあ実際ねこの間ロシアでは道 路,、えー、道路標識を 見, て止まるのかよ見てたらしいんですけど、えー、それはなぜかというとロシア軍がぐだぐだで、えー、その命令ゲートもなんかよく分かんなくて、はい、なんか民生のスマホとか、えー、トランシーバーとか使って道路標識を見ながら来てたっていうやつを見たらしくて。えーうんうん でウクライナの道路会社はね、うん、標識を撤去したんです、うん、撤去したから、書き換えて、ええ、全然別のことにしてた、はい、だから、ネトウヨっぽい人がね、これはその安全保障の問題に関わるんだとか言っ て, 言って。うん あのウクライナでもロシア語を消したけど、うん、いや、ウクライナ語も切れる文字なんですけどうそうです、ね、<笑>ロシア人はキーを読めないわけがないからうもう全然関係ないこじつけなんですよこじつけで。一時停止って書いてあったら一時停止するのかって話でを、ね。で、えー、ここでやっとくさあの 本, 本丸登場、はい、で玉木さんがあの消させたわけですこれ話し合って、ええ、で電話とかして。ええええ あんなん書いたらダメだよみたいな、ええ、でそうわ私が消させましたみたいなことをねあ、はいはい、あの言ってんですけど、ええ、この言い分もおかしいと思うんですよ<笑>安全保障の観点ってお前は思ってんだみたいな排<笑>、うんうん、<笑>外主義と捉えられかねない表現でありって排外主義そのまんまですよね、はいええ、本当ですすよよね。ね。お指摘ありがとととうございいいまここの話じゃなな、ねうん、謝罪しないとこれほんでねこの玉木さんのツイートもね、はい、1時間以内に消えちゃったんですよ んみんなにツッコミまくられて。僕は安全保障やねんとか言って「何、えーえーえー、な, んなんの こ, ういこの人たち」っていう、うん、なんかさ口で言ったことを口でっていうか、まあ、ツイートしたことを決して終わりっていうかそれでいいんすかそういう態度で、ね、寝ておうよじゃあるまいし。うん まあ、ネット上みたいなもんか。まあ、高等の代表がこれですからね、そうなんですよ、ええ、それでその安全保障と関わりがあると思ってるんだ、この人、まあこれはロシアのねあの、恵比寿駅でロシア語 の,、はい、あ, のあれを消させるみたいなのがあったじゃないですか、ええええはい、であれで一応、もうそういう事例として、あのみんなに話題になって、うん、こんなことはだめだねってなった後にこれですからね、うん、やっぱりこれ、ネトウヨに一つのマーケットとしてね、うん、もしかしたら有望視してるのかもしれない。 はあうん、あのマーケットとしてはね、まあ有望視っていうかこびようとしてるっていう意見もあったけど、うん、そうじゃなくてネットウヨート考えが一体化してるんだと思うんだよね。<笑>そうでね、うん。でもこれはね何もその北海道の話ロシア語の話に限定してわけでもないわけですよね、うんうんうん。まあそもそもこれね、うん、あの今野間さんがそのリアクションの。 さまざまなツイートを出しましたけども、うん、これによって、えー、差別と偏見が拡散される扇、うん、動されるっていう思い至らないところに、うん、もう僕はもうだめだと思ってるわけですよ。ねえー、でこういうことがやっぱり差別積み重ねると、うん、ヘイトスピーチヘイトクライムになっていくっていう話ですからね、うん、で似たようなことって今までいっぱいあったじゃないですか。うん、例えば電車の中でで最近ですとハングル。 および中国語表示が出てくると降りる駅が分かんなくなるからやめてくれみたいな難癖をつけるやつが後を絶たなかったですね、うん、ネット上では。それから僕最 近, あの最近とか数年23年前かな沖縄でね、うんえー、やっぱ道路標識があったの工事会社がつ、うんうんうん、建設会社が作った工事用の看板なんだけど、うん、臨時看板で、うんえー、道路の。 隅に置かれてたんだけど、うん、左に曲がると「女納村役場」って書いてあるわけ、うんうんうん、これを、えー、韓国語と中国語の表記だったわけですよ、うんうんうん、そしてそれを見た、まあ、我々がずっと批判してきた沖縄ヘイトオールスターズの面々がねテドコンさんですかそう、うんあのー。ついに沖縄もねこれ後の話もつながってくるんだけどもついに沖縄も中国韓国語が溢れてるみたいなね、うん、つながってきますた ね, ね, ねで要するに乗っ取られたみたいな話に、うん、をリアクションの中でどんどんいろんな人が言ってくるわけ。うんうんうん で、じゃ、私その現場行ったわけですよ。うん、看板があるとこ、うん。確かに中国語と韓国語、まあ、ハングル表記でもって。うん 左に曲がると「女村」っていう表記はあった、うん、間違いなく、うん、そのの手前に日本語の看板があるんだよ。<笑><笑>左折すると「うん、女村役場です」って日本語の看板もある、うん、意図的にそこを移さずにそ う, そういうことをやるわけです女のことばっかりやってるよねこの間川崎でもあったよねハングル看板がとかってっっっ手前に日本語も英語も書いてあ る, みたいな書いてるそれを移さないでね、うんえー、そしてハングル表記と中国語表記のところだけをクローズアップしてね、うん、で あたかも外国人に乗っ取られた沖縄みたいなものをね、やっぱ演出しようとしてるわけですよね。今日の特集と関係あるということを、あらかじめ種やかしておくと、はい、お前ら、銃乱射事件の犯人と同じ考えだから、そういうことです。っていうことを言いたいですね。はい。そのとおり犯罪者一歩手前やから、その、なんかあの、捏造してまでそういうこと言うやつって。はい、っていうことで。 えー、バカだなあっていうところで終わります。まあ、ただねあの大塚さんは<笑>まだこの話ずっと続くんですけど「うん、<笑>あのなぜこうなったのか調べる」って山田寛 の, あの言い方をここで取り入れてるんですけど「大岩あおりね」ね<笑>、ええ、これほんまに知らないのかななぜこうなったかってこんなこと知らん人いる日本の人で、うん。大塚さんぐらいじゃないですか。 ロシアのの人がっっぱい来るるかからでで、ね、ですす。す<笑>。よね。や、やそとりし交流もてるわけですで北海道ですと、うん、例えば小樽とか函館とかね、うん、そもそもロシア人居住者もいっぱいいるわけですよね、うんうんうん、あのビジネスやってる人なんかそ う,、うんうん、そういう利便性を考えるってことは別に何の問題もないわけです、うんはい、で、ちょっとねあのこれに関連してだからやっぱりこういう議員がこんなだとやっぱこうなりますってことでこれねほら、はい、前の昔のニュースかな 前やったニュースかなって思うでしょう、ええええあの、違うんですよ、今日のニュース、ええええ、あの銀座のですよ。私も写真撮って、はい、取材してきましたよね。はい、未だに被害を受けてるんです、ええ、ずっと続いてるらしいんですよ。うんうん、だからまあ政治家はこうだと、なんかこれ、アメリカの人がは犯人らしいんですけど、はい、なんか政治家はこうだとこういうこと続くよねっていうその通り脅迫メールとかね、はい、これ、こんなんだめですよって、2、3週間前、1か月ぐらい前にやってる。 ノーヘイト TV 見てないのいな、みんな、うん<笑>はい、次ええー、これ一旦バカニュース切りましたけど次またバカニュースはいバカニュースですこれね、うん、あの前はえー、えー、非暴力直接行動ということで、はい、すごくこう真剣なに取り上げましたね、えーえー、この正当性を言 う,、はい、いうということをだけど今日バカニュースに角落ちしちゃいました、うん、<笑>っていうのは、えー 書類送検されてこれ全員呼び出しがあったんですよ、えー、だからこれ、はい、それ の, のちょっと現状報告っていうか、うん、あの取材。 マスメディアは報じているので、えーえー、マスメディアは書類送検されましたってことだと、その後どうなったかなんか全然報じないじゃないですかそうです、ねね、で一般の人で書類送検というだけで、あたかもそこに犯罪が成立しているかのように思ってる人も多いですからね。それをその独自取材に基づいてお伝えしますと、はいえー、17人書類送検されて、はい、今全員 の, その聴取が終わりました、はい、検察 で, で。どうもその1回ずつで終わりみたいなんですけど。えーえー えー、と最初はまあなんか40分ぐらい、はい、40分って短いのかな、うん、もう検察に聴取されたことないからわかんないんだけど、うん、どうなんでしょうか、短いのかなままあ短いいと思います、うんえー。警察の聴取に基づいて検察いろいろ確認みたいなことを聞かれて、ねえーえーはい、で中にはねあの もし略式裁判で罰金って言われたら正規裁判に切り替えて戦うっていう人もいたんですよ、うんうんええええ、そういう人も含めて、はい、その検察官は何を 聞, き聞いてくるかというと、ええ、あの次、またデモがあったらまた嫉妬にしますかと言って、うんうんうん、そうすると大体ほとんどの人がまたしますと、うん、あの形式的にそれは違反になってるかもしれないけど、うんうんうんうん、これは必要なことだからまたします ほぼ全員答えええ、でそれを長書にどう書くかというと、うん、検察はあの反省してもうしませんと言っているって感じ書に嘘書い て, い<笑>、うん、か て, てだからもうね終わらせたいんだよ<笑>もうでね、うん、それをっこ「いやまだします」って言ったのがんで書かないんですかいやいやいやもう本当はしもうしないと思ってるってことは分かってますんでえええー もう書かないです」とか言って「ええ、絶対に待たします」って書かないんだって、うん、全員、ええ、で、えー、とこれは不起訴に釣るつもりなのかなとか思ったんですけど、うん、最初の方ね、うん、後ろの方の人になってくると聴取時間がどんどん短くなっていって、うん、最初の人40分とか1時間とか聞かれてたんだけど、うん、最後の人ね13分ですよ。うんうん<笑>で で も, もう人定で終わりじゃないですかそうで最後の13分でその場で今回は不起訴ですって言われてるらしいの、ええ、だからあのー、まあそれは良かったんだけど、はい、そんなしょうもないことのためにね、うん、いちいち送検してね、うん、人の手間取らせてね、ええ、仕事休んでその呼び出しに応じていったりとかしてね何がしたかってんっていうでこれ結局新聞が報じたことによって 国盛が全然関係ない国盛が勝利宣言し、うんまた関係ないね、国盛だけが得してるでしょう、ええ、何なんだっていうね、うん、というようなあの状況だということを今お伝えしておきたいなと思います。お、は、そ、い、らく全員不起訴になるでしょうっていう流れですよ、ねはい、でもこうやって言ったらあの、無期になって起訴したりするかもしれない、その場合はごめんね、みんな。<笑> はいえーはい、あともう一つね、はい、この問題ね、はい、新聞が報じたって言ってるけれども、うん、これ、警察の問題としては、うん、広報案件にしてるってことですよ、うんうんうんうん、つまり、日々、何らかの形で書類送検んて行われてるわけ、うん、毎日のように、うん、いろんな事件で、うん、あるいはいろんな事象でもって、うんうん、これ、広報案件っては限られてくるわけです、うん、つまり、えー、わざわざ発表するってと、ね、発表するっていうこと ね, ね、そうそう、記者発表して、まあ、投げ入れ込みしてるのかどう か,、うん、どうか分からないけど。あわあよよくば、こういううい抗議行動を抑えようと思ったんだけど、うん、誰も反省ししせず 次やりますかって言とまたやるっていうの、ん、で、うん、いやいや、こっちとしてはちょっとこう報道発表とかして、萎縮させようと思っただけなんですけど、みたいな、っていう話もしましまたよね。そうですね<笑>まあただね、報道発表じゃしないのもまた問題なときもあるわけですね、うん、こっそりやられてしまうっていう、これでなんか批判を喚起するって目的も、うんうん、あの僕らとしてはやりようもありますんでね、うん、そこはあれなんですけども、ただ無批判に垂れ流すぐらいだったら、こんなもん流さないほうがいいという話で す, です、ねはいはいえー。バカニュース以上です。はい えー、次、バカじゃないニュース、えー、深刻です、えー。前にちょっとお伝えしました、うん、あのゴルフクラブにね、えええー、と日本国籍取った在日の人が、はい、あ入会拒否されたということで、ええでえー、提訴しまし た,、ええ当た。当たり前ですよね。そうそうです。でね、これはその、愛機カントリークラブっていうところらしいんですけど、ええ、愛知県の愛に、岐阜県の愛、はい、っていう、岐阜県か市の。はい えー、ここがですね、えー、330万円の慰謝料を求める訴訟を起こしたと、うんでねえー、先方はなんて言ってるかというと、外国人の会員数を制限する枠を設けており、うんうん、日本国籍を取得した人も制限対象にしているなどと説明した。 おおかか。かかししくないいでですかもう何から何らまでおかしいね。<笑>そもそも外国籍を制限してること自体がおかしい<笑>、うんえー、それからこの人はあれでしょあの日本国籍なわけでしょ。外国人じゃないよ ね, <笑> ね, 法的にはねそうなんですよ、うんうん、だからそのなんていうか民族と国籍とかそのネーションとステートの区別がつかない人がやっぱりその社会の中心部にずっとみん な, みんないるっていう感じ。はい ですよね。その通りです。で、そのまま社会を運営しているみたいな感じで、ええ、こういうでこうやって不当な目に遭う人が出てきてしまうってい う,、ええ、うことです。まあ、そもそもね時代遅れもいいとこですよね。うんうん、ゴルの会見、例えばそのかつてね。 あの小金井カントリークラブをはじめとする億単位するような、ねうん、会員権だけで、えー、そういうところが紳士のスポーツとして、ねうんえー、いろんなものを排除していったって歴史はあるわけですよね。うんうんうん、でもうそんな時代遅れであって、うんうんうん、でもうほとんどなんかもうヤクザ半グレみたいなやつが加熱が誰でもなれるような中でいま、うんうん、だに国籍民族を気にするってこと自体が、うん、もう頭どうかしてますよ、これ、うんうんうんうん。じゃあ暴力団員だって堂々と会員になったりしてるわけですよ。うん、一分変えて。うんだからまあうん これまあ、裁判ちょっと、行方不明を見守りたいと思いますが、はいえー、裁判関係もう一つに、これちょっとあのなぜかあのバタバタしてて、うちの番組で全然全く取り上げてないんですけど、はいはい、モルガン・スタン レ, イで、ね、レイーでレーシャルハラスメント事件というのがあって、はい、これは去年の11月のニュースですけども、えー、裁判が進んでおります。そうでですすねで明日、えー、10時からです、はいあのー、第7回の 口頭弁論の解説が明日あるということで、はいはいえー、これはあのー M、メーリングリストに申し込まないと、はいえー、傍聴 の, あのいろんな詳細が分かんないので、もしあの気になる方は、これぜひ申し込んでいただきたいんですけど、前、あのうちの番組にも出てくださったムンゴンヒさんがあのやってる、はい、メーレック・多民族共生っていうところ。 が支援してるってことですよね、はい。安田さん、これ、何回か傍聴されてますよ、ね、そうですよね、明日は第7回の、もう七回目ですね、七、はい、回目の期日になって、10時から東京地裁で行われますので、ぜ、は、ひ、い、足を運んでいただきたいと思います、はい、時間がある方は。はい、で、まあ、これ、もうざっくりと説明しますとね、モ、はい、ルガン・スタンレー MUFG、これ、三菱 UFG のことですね、モ、うんうん、ルガン・スタンレー MUFG 証券の韓国人の元社員がですね、うんうんうん、これ、2021年の3月に、昨年3月に提訴したものなんですけれども、はい、要するに、社内で、うん。はい レイハラ、レイシャルハラスメントにあったと、はいえー、その上、解雇されたと、はい、いうことに関して 損, 損害賠償請求を求めて、はいえー、裁判を現在行っているということなんですけれども、はい、この韓国人、韓国人ですね、はいえー、韓国人の元社員というのは、債券デリバティブの担当だったわけですよね。うんうんうんうん、で、まあ、いろいろ実績も相当上げている方、ところがですね、2012年の8月、うん、まずね、上司からですね、いきなり、うん、 同化されるわけです、うん。取締役でもあるその上司がですね。2012年、12年です。はい、一番最初の事件が前だよね。そうです。うん、この2012年8月にね、うんうん、えー、この彼に A さんとしておきますけども、うんうんうん、その韓国人社員の A さんのところに取締役でもある上司が来てですね、うんうん、天皇を侮辱するな。うん で怒鳴ったわけです、うんうんうん。何があったかというと、2012年8月、うんうん。当時韓国の大統領だったイーミョンパク、うんうん、まあ、竹島に上陸したわけですね。うんうんうん、あの時ネトウヨもガガいろいろ騒いでるじゃないですか。うんうんうん、でこれに激怒したわけです。これ取締役が。え、うんね、そして天皇を侮辱するなとですね。でもその人が上陸したわけじゃない。わけでもなんでもないし、この人が何か天皇を侮辱したわけではなんでもないわけですよ。在特会なのてもろ。そう、もうまあ、まあ、まずそんな感じ。上司って、でね、まあ怒鳴ったわけです。うんうん でこれが最初の事件ですよ。うん、それから、えー、2014年2月、うん、これちょうど東京都知事選の選挙戦が行われた、うん、この上司が再び A さんのところに来てです、ねうん、当時、田神上敏夫というのは選挙に出った、うん、あの元航空幕僚長ですよね、自衛隊の、うんうんうん、その田茂神が出てるんだけども田茂神でなければどのように東 京, 中国は、うん、あ東京は中国と韓国から守ることができるんだと。うんうん で関係ねえだろう、この人に言われてもね。ねうん、でこうして非常にストレスなんかたまっていくわけですけども、うん、あのさらには徴用工問題で不満をぶつけたりね、うん、あるいは韓国が自衛隊機にレーダー照射をした問題の時にもどうかしろと、うんうん、この人別に韓国の代表じゃないですからねでもどうにかしてくれとか ね, ね、うんえー、徴用工は何なんだって言ったことを言って、うん、でこの人は2020年に人事部に ここううしししたたたたハラスメントがありましたよと申告したわけです。人事部としてはハラスメントに当たらないと、うんえー、事実関係は認めてもこれはハラスメントではないという結論を出すわけです、うん、そしてこの A さんは本社、うん、つまりアメリカの CEO に、ね、直訴するわけですそうすると今度は会社側から圧力がかかってこれを口外するなと。 いう命令が入る、うん、で公害しないようにサインを求められるんだけど、うん、A さんそれを拒否するわけです、うん、で拒否した上でまた刑事にメールを送ってです、ねうん、ハラスメントの事実を、うん、でそうしたやり取りの中で検責処分を受ける会社側からもう本当に外資系と言いながらもろやってることは日本企業なわけですよ ね,、うん、ねで検疾処分を受け入れられないっていうこと拒否することによって、うん 解雇といいううふうに追い込まれていったわけです、ねうん、全然会社側に正当性がまるでないじゃないですかまるでないんですよ、うんえー、でこんなの本当にレーシャルハラスメント以外の何ものでもない、うん、明確にこれハラスメントというのは不当解雇パワハラレーシャルハラスメントってあることは間違いないわけですねで今そのことを裁判で争ってますじゃあこれあの 急, 急な話ですけど明日あ日裁判なので、えー、この、えー、関心のある方は えー、メーレックのツイッターアカウントを見れば詳細が書いてありますので、ぜひ行ってみてください。そうですねはい、あとそ裁判関係そうです、ねまあ、今日になって、ね、バタバタバタっていろいろ裁判の結果が出てきたんですけれど、ねはい、あの一つがあの生活保護の引き下げ、はいはいはい、これを違法と判断、つまり取り消すね、うんえー、生活保護の引き下げは違法ですよということを、えー、認めた熊本地裁判決が今日、うん、午後出たわけです。はい、これ何かというと なんで我々の番組でやってるかっていうと我々の番組でも何度か生活保護問題を取り上げたけども、うん、これは背景レイシズムを背景とした生活保護バッシングっていうものが、うんうんうんえー、2012年13年と立て続けに起こっていった、うん、その頃からこれを単調にね単調、うん、に国はね生活保護を減額していくわけです。うんうんうんうん、で、これは違法だろと。うんえーえー 本当に最低限必要な生活を保障するための生活保護はですね、うんうん、こうした議論の中でどんどん減額になっていくのはおかしいじゃないかということで、うんうんうんうん、全国各地でね生存権、うん、つまり自分たち生きていくために必要なんだということで、うんうんうん、生活保護当事者を中心として各地で裁判が起こされていく。うんうん ほとんんど負けてるんですよん生活保護の減額は今デフレなんだから当然でしょみたいな物言いで、えー、減額認めてるんだけどもそうした中で熊本地裁勝ったんですんつまり引き下げは違法だということう、まあ、あの全国何カ所かで裁判を起こしてるうちに大阪地裁も、えー、違法を認めたんで厳密に2カ所目になるわけですけども今回熊本地裁が国の 引き下げは違法だと判断したということ、うんうんうん、これはちょっと画期的な動きだと思いますね。うんうんうん、で、今日早速弁護団は、これもう国は、ね、控訴しないようにということを主張して、はいえー、声明などをだ出しているということ、それからもう一つが、はい、これも私たちの番組で何度かやってきたも愛知トリエンナーレ、はい、これ、名古屋市が、ねうん、本来負担すべきお金を全額負担せずに、うん、一部負担しなかった、うんうん、未払いがあるわけです。うん、なぜ未払いか、うん、これも言うに及ばず 表現の不重点の不問題でで、すね、うんで。これが、えー、要するにけしからんということで名古屋市は河村市長の温度のもとですね、うんうん、3,000 万円、うん、本来払うべき 3,000 万円を負担してない、うんうんうん、で、これに対して実行委員会がこれは支払うべきでしょっていう形でもって裁判を起こしたんですけども、うんえー、その負担金の、えー、請求訴訟でもって、うんえー、本日 要するに実行委員が実行委員の訴えを認めて、うん、市に名古屋市に対して見払い分の支払いを命じる判決を今日言い渡したということ。高市が負けてる、ね、そういうことです。はい。だから非常に喜ばしい判決が今日二つあったということでした。うん、はい、えー。では特集へ行きたいと思います。はい。えーはい、これこれなんていうの、うん、この銃は。これはね。ええ。 えーとまあ、アソルトライフなんですけども、うんはい、なんていうか、自動小銃あ、はいはいはいはい、機関銃とはちょっと違うらしいんですけども、えー、アソルトライフって有名な AR15 とかね、えーえー、ああいうものに似てる、これはあのブッシュマスター XM15 ってやつなんですけど、うんうんうん、あのそういうものらしいです、だから強力な、ブッシュマスター、だから本来だったらそなんです動物うつためのあの狩猟とかに使うようなやつなんですけど、えーえーえーまあ、自動小銃です。はい えー、と事件の先週ちょっとありましたけど、はい、あれは先週もすぐ 翌, 翌日とかだったんで、えーはい、ざっと出したら、ちょっともう一回振り返っておきます、はいえーと、ニューヨーク州、バッファロー、ニューヨーク州の中のバッファローという街にある、このトップスっていうスーパーで、はいえー、18歳の人が銃を乱射して10人が死亡、えー、ヘイトクライムで捜査。 というのが、これが15日の日本語のほぼ第一報に近いやつですね。はい、で、その後のいろんなことで、こういうことが分かってきました、はいえー。犯人はニューヨーク州コンクリン在住のペイトン・ゲンドロン。こ、うんうん、このコンンクリンってところは、はい、 バッファローから300キロぐらい離れてるんです、ね、離れてるみたいですね。すごい離れてるんです、はい。で、車で3時間ぐらいかかるところなんですけど、はいえー、13人は銃撃、で10人が死亡、はいで、被害者のうち11人が黒人と、はいえー、この11人というのは、亡くなった10人は全員黒人です、はい。で、3人が怪我をして生きてるんですけども、そのうちの、えー、1人も黒人です。うんうん、うそれから わわざわざ遠いところに行ったんですね、ええ最も黒人人口。ニューヨーク州の自分の近場で最も黒人人口が多い、ええ、どころを探して、ええ、バッファローだと、うんうん、あのいうことで、はい、バッファローまで行ったとこれカナダとの国境ですだからデトロイトの手前ぐらい の, あのデトロイト<笑>バッファローデトロイトシカゴみたいな感じでミシガン港の下にこう並んでる感じで大、はい、の下に。で えー、ハンコのやつをツイッチでライブ中継、ええ、これはあのツイッチで始まったから2分で打ち切られたらしいんですけども、はい、おその間に実際に打って、はい、人が亡くなってる様子とか、うんうん、あのそういうのが映っています。はい、で、まあ今は削除されているんですけども、ええええ、当然あのひどいライブライブ配信、うん、しながらや。はい ここういういいひどいことをしたとだからさっき言った「銃はブッシュマスター XM15」ってい う,、うんうんうん、でそのさっきのタイトルのところにもありまして、はい、分かりますけどここにいろいろ書いてあるんですね。そうですねでこれが非常に、えーあのー、問題というかですね、えーはいえー、その全部がもうその向こうの報道ではレイシストランゲージっていうふうに言われてますが、はい、差別的な落書きですね。落書きっていうか、まあ、自分でやってるから、まあ、そういうことを、はい に実は表裏びっしり書いてあってもう一本銃を持っててそっちにもびっしり書いてあるわけちょっとやっぱりおかしいな感じがします、はい、それから GoogleDocs にマニフェストを残してました。うんうん、これが180ページにすごいですねページて、ね、のね詳しいやつ で,、はいえー、でその中にこ う, こ, う こ, うこういう理由で、はい、こういうことをしようと思いますと、ええ、で武器は何を使ってみたいなことが全部書いて、はい 書いてあるとマニフェストっていうのは、あこういうやつですね、こ武器は、こういう武器を、これマニフェストのスクリーンショットですけど、はいええ、こういう武器を使って、えー、やるのだと、はい、なぜこれを使うかとかね、ええで、こういうふうに書いてあります。えー、こ, れこのマーク、この間の<笑>ブラックサンですよね、<笑>ええ、そうですねアゾフ連隊の時きにやりましたけども、はいはいええ、で、えーまあ、これが事件の、ここまでは事件の概要です。 で犯人はすぐ捕まって、ねうんまあ、その無罪を主張してるらしいんですけど、えー、いろいろとこうひどいなとおいうことが、ま、ずその被害者はまず10人の人、国民なんですけど、うんうんうん、これは被害者の人、要するにこう、はい、Say their name ねいうね、ええ、あの被害を受けた人の名前を入れと犯人ではなく、はい、っていうようなことで被害者を追悼するイラストを描いた人がいました。ええはい で、えー、さっきの、おこれがその Twitch の、うんうんうん、スクリーンショットです、はい、でこ倒れている人もいますけども、えーえー、こういう感じで、えー、こう犯行をそのまま中継していたと。えーうんうんうん、ライブ中継したわけですね、すべてね、はい。でね、えーまあ、こういう感じで、ね、車に乗ってこう、はい、トップスって向こうに見えてますよね、えー、スーパーにわーっと行って、えー、いきなり撃ち始めるわけですよね。はいえー で、えーと、これもスクリーンショットが出回ってます。はい、これモザイクかけたの僕なんですけど、ええ、もともとモザイクかかってない方が多いんで、ここに打たれてる人がいます。映、はい、ってます。ええ、で、えっと、ポイントはですね、えー、と銃の左手のところに何か白で書いてあるでしょ。うん<笑>はいはい、これね、ここの部分、うんうんで。これは何かというと、拡大すると、うんお いや、ちょっと読みにくいですけどここにニガ「ニガ」と書いてあるんですよ。いわゆる「N ワード」って呼ばれてるものですね。ですはい、はい。で、えー、もう一つ手前に、はい、い14って書いてあるでしょ。はい、でこの14って何か知ってます、はい、?14 なんですかこれ。これは、ええ、のこの14ね。ええ、これねなんかあのこの間横浜であの清さんと、うん、あのネオナチの話をした時にも出てきたと思うけど。ええええ 88とかね、あ14とか、はいはいはい、こういう数字が結構 A. A. A. A. A.、あのー、ネオナチのシンボルとして使われることがある。これ、アルファベットの順番なんかを意味するもつですよね。そうです、これはね、ね順番というかね、はい、語数ですね。語数です、なるほど。はいえー、こういうことです。14は、あのー、14 words っていって、この We must secure the existence of our people and our future for w i t e children. <笑> っていうねうん、こういう宣言というか、まあ、これ自体がマニフェストなんですけども、どはい、れ14号だったこれを14号であるから、14と表現するだけで、この内容だと、ネオナチ、ええ、ホワイトスプレマシスト同士では通じるわけです、うんうん、でも入れ墨に入れたりとかね、うん、するわけですよね。で、えー、その10にいっぱい書いてあるのが、うん、あのここにも、ね、いっぱい書いてあるんですけど、うんうん あ, のあんまりちょっと見えないかもしれないですけど、まずその真ん中辺にディラン・ルーフって書いてあります。うん、ディラン・ルーフっていうのは、あの2015年にサウスカロライナ州のチャールストンの教会で、えー、黒人の男女9人のを殺した銃乱射の犯人ね、はいうんうんえー、死刑判決になってます。うんそれからあ 重症のところにヒアーズやあヒアーズやレパレーションズって書いてあります、うんうん。これ意味わかりますか？この、うん、おレパレーションっていうのはあの何かというと保証って意味なんです。うん、戦後保証の保証、うんうん、があレパレーションです、うん。で、つまりこれはその 植民地支配とか奴隷制とか の,、うんうん、あ の, その保障を求める運動っていうのがずっとこうなるほどあの公民権運動などねそういうふうにあの黒人の権利運 動, は動い、うん、移行していくじゃないですか、うん、でこれは日本でも戦後保障問題としてずっと、うんうんあのー、クローズアップされてきたものですが、うんうん、それって結構最近のことなんですよね、うんうん、日本もそうだけど90年代以降でしょ。うんうん、でヨーロッパでも その植民地支配した国に対して保障を求めるような、ええ、あの植民地非植民地だった、うんうん、のところの出身の人がそういうものを求めるような、うん、あの声っていうのがま あ, あのここに3 0年高まってますけど、はい、それに対するこれがほらこれが保障だよみたいな、うんうんうん、そういう悪態なんですよね、うん、これがすごいヘイトスピーチなわけです。でこれ裏には、はいあの ジョン・アーネストっていう、うん、あこういうふうにね、びっしり書いてある、これ裏側ですけど、はいあの、手前にももう一個あるでしょ、えー。で、こういう感じでこう、なんかこう、ちゃーっと書いてあるんですよね、うん。これはなんか捜査当局があの車の中、はいはい、車の外から映したものらしいですけど、えーえー、さっきのその裏には、えー、ジョン・アーネスト。で、これは2019年に。クレスト・チャーチか。 いや、クラストチャーチじゃなくて、うん、えっ、ー、と、サンディエゴのパウエイシナゴーグ、ユダヤ人教会を銃撃した、うんうんうん、あヘイトクライムの犯人です。ええ、で、えー、クラストチャーチの話もまあ後で出てくるんですけど、うん、もう一個その真ん中の方には、これの真裏に書いてあるのは、アンダース・ブレイビク。ブレイビクね。はいはいはいはい、ノルウェーのオスロで、えええー、77人。はい。 殺したあの島でもってね、はい、日本を理想の国としてる例のあの人ですけども、ええ、の名前とかも書いてあるとんから過去のそういう大量殺人ヘイトプライムを全部参照してそれを継承するっていうことがコンセプトとしてまずあるわけなんですねそのことはその180ページのマニフェストに詳しく書いてあるわけです、はい、でもう完全に意図的なもの、ええ なんですね。だからあのそういうようにでさっきもちらっと映しましたけどこの黒い太陽ねでこのページに何が書いてあるかというとあの下の方に、えー「To maintain a population the people must achieve a birth rate 出生率を白人が上げていかないとダメなんですみたいなことがなんでこの話になるのかっていうところが今回の一つの肝です ね, ですねそこがね肝なんです、はい、白人の出生率を 2.06 以上に回復しなければいけない、ええということを主張して はい、いると、えーえー、<笑>いうところなんですが、うん、安田さんは、えー、この事件、ざっとどういうふうに思っていらっしゃ い, ますかいやあの、完全なヘイトクライムであることは間違いないわけだけども、うん、一つのキーワードとしてね、うん、今、野間さんが最後に少し触れた部分、出生率云々というところ、うんうんうん、僕は実はこの事件を機会に、ですね、うん、やっぱり初めてやっぱそのリプレイスメントという言葉の、うんうんうんうん、が、どのように。 対応されているのか、うん、用いられているかということを、やっぱり改めて、ね、知ることができましたね、これはね。あはい、あのそううですね、はい、どうぞ、ええあでまあ、これも、ザ・グレート・リプレイスメント・セオリーとかっていう言葉ばは、たこれから出てくるんでしょうけども、うん、あの今回の事件はヘイト・クライムであること、うん、そして彼を後押ししたのが、まさにそのリプレイスメント・セオリー、うんえー、こどういうふうに訳しますか、人種の置き換え理論って言って人種置き換え理論とか、交代理論とか、ええ、そういうような。 ことですか ね, ですね、まあ、今回ちょっと あ, のあまりいい役を思い浮かばなかったの で,、えー、でこれアメリカとかね、はい、あるいはヨーロッパ特にフランスなんかでもねほら、はい、ル, ルノー・カメみたいな作家が言い出したりなんかして、はいはいはい、やったりしてるわけだけども決してこれアメリカだけの話ではないということ、はい、ヨーロッパもそして日本でも。 実はこの、あのー、リプレイスメントセオリーというものが形を変えて日本でも結構猛威を振るっているということと、うん い, ね、いうか、ネトを寄って常にこうした理論を振りかざしているということ、うんえー、つまりそのヘイトクライムの背景背後に潜むというか、中核を成しているこのリプレイスメントセオリーというものが<笑>今日は一体なんであるのか、はい、でそれを生み出したのは誰なのか広めたのは誰なのか先導しているのは誰なのかということが多分これからの話につながっていくということになると思います。そのこののグレレーートトリリプイスメンセオいうのは、はい、その大抗体 リプレイスですね。えー、あの置き換え、はいえー、っていう陰謀論なんですけども、えー、簡単に説明しますと、はいえー、その誰かがね、その誰かっていうのは例えばユダヤ人だったり、うん、ディープステートだったりそういう誰かが、はいえー、白人とその移民を意 図, 的 意, 意図的に移民を送り込んで白人人口に置き換えようとしていると。ね、入れ替えちゃうってことですね。<笑> というようよな理論で、これを一番その今メインで広めてるのがタッカー・カールソンというニュースキャスターみたいな人ですね。ええうん、でそのこれなんていうのかな FOX ニュースのキャスターですよね。うんうん、でもう陰謀論ばっかりなんですよタッカー・カールソンというヘイターで。 いいるというのがまず一つ。はい、何でもこの人ねあの広め陰謀論ばっかり言うっていうのは日本でもそうなんですけどそういう人いっぱいいるじゃない虎ノ門ニュースをその全国のケーブルテレビでやってるようなもんですよね、ええ、で当然ロシアに関しても陰謀論です、はい、もうこの人もプーチン擁護 一触でウクライナが悪いと、はいではい、NATO の東方拡大がみたいなことをずっと言って、ええ、要するにバイデンが悪いって言いたいがために、これを言うわけです、うん、バイデンが儲けるための戦争だみたいなことをずっと言ってて、陰、うんうん、謀論どっぷりで、ロシア人に買収されてるんじゃないのとか言われてるんですよね。はいええまあ、実際、買収されてるという可能性もあるでしょう、ロシアってそういうネット工作をずっとやってきたわけだから。 あのー、だけどそれと同じことを言ってんのは日本では山本太郎とかになるっていうそうだから令和の人ねほんまねこれと同じなんですよっていうことをちょっと真剣に考えた方がいいと思うんです、うんうん、だってこの人何の陰謀論でもね引っかかるんですよ<笑><笑>抗がん日光力 なんかわよくかんこれは知らなかっうがんの日光浴をすると男らしさを取り戻せるっていうふうなことを信じてたらしくて昔も何か睾丸の小さい男はどうのこうのんたいな<笑>それ は, はいたでしょうあのいたな ん, なんたらさんねんか似てるんですやっぱりネトウヨってやっぱりそ の,、ええはい、りそのこうなんてつうのかなセクシズムいうか、ね、男らしさとか、うんうんええ、あのそういうところにこうはまっていくと、はいまあ、こういうのもんにも騙されるぐらいの陰謀論者なんですけども、うん えー、さっき安田さんがちょっとあの言いましたこのグレート・リプレイスメント・セオリーていうのは、まあ、その昔からそういう、ね、人種交代っていうかす<笑>、はい、り替えとかね、そういう話って陰謀論の定番なんですけど、えええー、直接的に今そのタッカー・カールソンが広めてるようなことを直接に言い出したのはさっき言っったルノー・カミュというフランスの作家、うんうんええ、ルノー・カミュってどういう作家なのか僕よく知らないんですけど、うん、知ってますいや、僕もね。 よ, よくわかんないですよね。この人がね、2011年にそのも の, のズバリ ル, ルグランランプラスマンっていう本を出していて、これは英語に訳すと、うん、ザグレートリプレイスメントになるわけなんですけども、移民がフランスを乗っ取るという話ですよね。はいはい、結局、うん、その例えばイギリスの70年代の。ええ イノック・パウエルの血の川演説とか、はいはいはいはい、ああいうのも全部そうなんですけど、えー、移民反移民とか、反ムスリムだとか、そういうものの基本形は、あいつらがわっと来たら乗っ取られてしまうんだということですよね。で特にフランスの場合は、その前にちらっとやったかな、そのサッカーチームの写真ね、ね、1940年代のサッカーチームと、はい、2000年代のサッカーチームでは、1940年代 全, 全員白人なんだけど、 フランス代表チームね、うんえー、21世紀になるとアラブ人と黒人とばっかりになるみたいなそ う, で、ねはい、でそういうこともあってやっぱりその白人至上主義者というのはすごくその乗っ取られるんじゃないか恐怖みたいな、えーえー、恐怖というか被害妄想を、えーはい、に苛まれてるっていうところに持ってきたのがだからいろんな形を変えてイギリスの。えーうん うん、例えばナショナルフロントとか70年代のね、うんうんうん、ヘイト団体もみんな同じようなことを言ってきたわけなんですけども、うんうん、それを改めてこう本にまとめたのがこのルノー・カメって人なんですね。はい、でこれが直接的な元ネタになってるとで最近だと、はいあのー、うちの番組でもちらっとやったかやってないかわかんないけど一番これを広めてるのはフランスの。 エリック・ゼムールこの間大統領選に出た局の人ですけど も,、はいはい、こ, の人もこの人も日本大好き、ええええ、な人です、うん、で日本を理想の国として、うんうんうん、日本語のツイッターアカウントまで始めちゃうような人なんですけども、うんうん、これがそのおグラン・ラン・プランスマン、うんうん、グレート・リプレイスレメント理論を大統領選の最中もずっともう言いまくってたということが ありますだから一つのなんか今流行りっていうかね、うんうんえー、そういうものの一つかなと思うんですけども、はい、やっぱなんかこの人ね、えー、と日本を偽装の国として日本大好きじゃないですかでさっきあのバッファローの犯人が銃に書いてたアンダース・ブレイリックっていう人も日本を理想とする曲 だ, った、うんうん、だからその曲と日本の関係っていうのが断るごとにポツポツとね、うん 指摘されて大体の局が日本を悪く言ってないわけですよ。はい、<笑>大体の局は褒めてるっていう。褒まれてるんですよね。でそのことも今日の特集に多分関係あるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、えー、なんかそんな気がします。でこのグレート・レプレイスメント・セオリーとかってねバンと出てきてなんか新しいことのようにみんな言ってるけど僕らとしては。 おなじみのいやもうあ の, のあれですよ ね, ねリピートセロリとか言ってるからなたも新しい言葉のよう新しいなんかそのヘイトの概念があって思っ、うん、でも別にいうけど近いよ、ね、もう今世紀始まってから<笑>かむしろこっちがオリジナルなんじゃねえのぐらいの何、うん、かそういうこと多いじゃないですか何か、はい、いろんなひどいヘイト事件でたどっていくと日本がオリジナルみたいなで、ね、だからね、うんうん これ、例えば人種の置き換え理論みたいな言葉にするから、うん、さも何か新しい理論が生まれたかのように思うけども、うん、これ言い方変えればね、うん、日本が乗っ取られるっていうのはまさにこれね、うん、リプレイメントセオリーなわけですよです、ね、じゃあ日本に乗っ取られるってことはいつから私は言ったじゃん。もうずっと聞いてるよね、うん、この数十年間聞いてる、うんうん、これ言うんだったら、えー、ルノー・カミが作ったその移民が、ね、フランスに乗っ取られるっていうこの本がね、うん、ヨーロッパではすごい評判になってるわけだけども、うん、日本ではじゃあ 例えば、漫画嫌韓流なんていうのはね、うんうんうん、まさにリプレイスメントセオリーだったわけですよ。うんうん、在日が日本を乗っ取るっていうね、うんうんうんえー、そういう高頭無形なばかばかしい理論を漫画で示して、これはバカ売れしたという事実もあるわけです、うんうんうんえー、だからわれわれにとっては非常に耳に、えー、もう焼き付いてる、うんえー、網膜に焼き付いてる言葉であることは間違いないそういうものの一例として、えー、この間、あのーはい、たまたま。 もう、乗らねとうような人なんですけどなんか別に有名人でも何でもないけど、ええ、凝縮するようなものを1個見つけたのでさらしておきますが、はいえー、これはな須藤元気がね「賛成党もあの支持します」とか言って「駄目次」「令和も賛成党も支持します」とか「駄目次」とおをしてたんですけどあのそれに対してさらにダメなやつが リ, リプをして批判してるっていうね令和もみんなグルなんだとか。<笑> ななんんかかわかんないでしょ関係が。須藤元気はまずダメなんだけど、うんうん、それに対してもっとダメなやつが須藤元気のことを批判してるわけで令和とか<笑>ああいうのはみんな朝鮮人なんだと。うん、で、いうことを言っていてこの画像が4枚貼ってあるんですけど何回、うん、か見たことあるようなやつばっかりですけど、はい、改めて、えー、中に何が書いてあるかというと、うん、デンツーの理念、うんうん。これグレートリプレイスメントセオリーでしょ。 日本人の女を集中的に狙い洗脳しろ、えーセレブや。海外セレブやハーフタレントをもてはやし、日本人はレッド民族だを植え付けろ。日本人の男をベース、日本人の女の対立を煽り分断しろ。日本人の男が女から知いて得られる CM を大量に作れ。日本人同士を結婚させない、子供を産ませないように誘導しろ。日本人同士結婚してたら離婚させる方向に仕向けろ。女が活躍するドラマばかり作れ。 男は無能な 役, 我々役にしろ。電通が力を入れるドラマには必ず韓流スターを出演させろ。イケメンブームを定着させ、男は外見が全てだと日本の女を洗脳しろ。我々が捨てましてやれ ば, やれば無名女優も売れっ子女優に早変わり。というのが電通の理念だとこの人は主張してるんですけど、あのー、さっきのお犯人のおマニフェストに。 出生率のことが書いてありましたよね。まさにこういうことを言ってるわけです、うん、要するに日本人の男の遺伝子を残させないようにこう裏から操ってるやつがいるのだっていうのがこの人 の, あの考えなるほどね で, でこの人ね多分グレートリプレイスメントセオリーとかね知らないでしょう、ね、知らないしたぶんルノー・カミュの本なんかも読んでないと思うしだけど自動的に同じになるっていう、うん ここのがポイントかなっていういや本当そう思うんですね。すねちなみに、うん、ちなみにあのこれ電通こんなこと言ってませんからね。ただね<笑>デマなんだけど、うん、あ巧妙だなってちょっと思うところ実はあった。うんうんうん 電通のね、この物言いね、うん、させろとかしろとかって、ね、うん、電通鬼の十訓ってあるんですよ。今はやってないけども、うん、かつて電通っていうのは鬼の十訓って言われる、うんうんうんえー、食いつけ、食らいついたら話すな、うん、とかね、うん、そういう鬼の十訓っていうのは朝礼で全員に昭和させてたっていう時代がかつてあったの、うんうん、で、これ電通鬼の十訓って言って、ですね、うん、業界では結構知られてるわけですよ、うんうん。で、電通ってそれほど猛烈企業だった、うん、その物言いと、ね、そっくりなわけです。うんえー ネトウヨ的な言語感覚と入れ替えたら、うん、まさにこの鬼の十訓の玄関十訓みたいになってくるわけですね。すねええ、ポイントはね、うんえー、とこの物言 い, いって、はいはい、インセルでしょその通りです。完璧なそうですねでつまりこれ、ええ、アンチフェミニズムの主張にもなってるわけなんですよね、ええでその インセルであり、アンチフェミであり、違反ポリコレでありみたいな、要するにポリティカルコレクトネスに対しても、それはあの陰謀でそういうふうに仕向けられてるんだというような主張がこの中に入ってるわけ。これも実はやっぱ偶然ではないということがわかるかなと。これはあのおなじみの同じ人が挙げてた画像ですけど、こういうね、 今までの総理大臣はみんな朝鮮人だったっていう。うん、で、えー、この先に例のあれがあるわけです。うん、あの天皇は朝鮮人に入れ替わっていると。はいはいはいはい。これがその田ブセがどうのこうのってやつですよね。はい。あの僕この大村翔之助さんね、うん、ええー、入れ替わったっていう明治天皇が大村翔之助に入れ替わったっていう。うんうん 話、僕、取材してますんでね。僕、うん、大村さんの子孫に会ってますんで<笑>、ね、僕、大村さんのご自宅まで行ってますから、<笑>天皇だったんですかって質問までしてますんで<笑><笑>はい、そうです言うわけないぞ、ね、<笑><笑>このおかげで、大村さん、非常にご苦労された方がいまして、うん、このデマのこ、はいえー、とです。これはね、現代ビジネス、<笑>現代ビジネスか、えーはい、今でも読めるの、読み読まます、ね、読みま す, 読みますあの。ちょっと検索して、はい、こと、の安田さんは、実際にあって、違う。 入れ替わったとされる人の末裔に合ってるけど入れ替わってなかったですっていうねであのこれ右側なんですか右側か、はい、いや別に何っていうわけじゃないんですけど、うん、あのあ要するに電通がどうのほう GHQ が朝鮮人に権利がどうのほう明治天皇が暗殺されコリアンに入れ替わってます<笑>こういう話ねあのネットヨよりもむしろブセシステムではえば三宅洋平とかね オザシン系のなんかちょっと左派なのかリベラルなんかよくわかんない人から出てくる話が多かったじゃないですか、はい、でレプティリアンとかハチュールイとかね、ええ、今 Q アナンの人はゴム人間と か,、ええ、とか<笑>バイデンがバイデンがな実は中身はトランプだとかいう話<笑>なん か, <笑>なんか 耳, 耳のところに仮面の跡がついてるみたいな<笑>そうそ う, そう<笑>だからそんなレベルのことを昔言ってたのは大体左右じゃない太田流とかね エスタさんの先輩筋にある、レプティリアン爬虫類人っていうのもあの極左の太田龍が最初に言い出したんですか、はい、日本だとわかんないですけど、ええはい、だからあのそういう流れがあって今の旧のアノンとかの陰謀論もそういう過去の左派の多分反ユダヤ主義とかね えー、まあ左派と言っていいのかな、うんまあ、でもまあそうかもしれないね、まあ、言い出しっぺはそういう人たちですからね、うん、でも大谷は左派として言ったわけじゃないということだけを強調したいなと思って。転向したってと、ね、ういうことですね、はいまあ、でもさ、広瀬隆人ってさ、反ユダヤ陰謀論めちゃくちゃ言ってたそうそうだ、ね、原発事故の時にちょっと一瞬復活してあの、原発に関してはまともなこと言ってるから、良、まあ、かったんだけど。 その時に、え、広瀬隆復活させて大丈夫なんてちょっと一瞬思ったよね、うんうん、やっぱりあんまり大丈夫じゃなかった大丈夫じゃなかったね、うんまあ、流なんかは、ねうん、瀬戸弘輝と一緒に講演会までやっちゃってるからねそうだよね、うん、だからそういうようなその何て言うの曲さんが転んでそうやって曲と合体して陰謀論に結びつくみたいなもんって日本で昔から独自に発達していてその姿が今アメリカでいやヨーロッパで、えー、行われてることと 多分、偶然一してる。偶然でもな い,、ね、いや偶然でもないような気もするんだけどいでもね日本がこの言説をね、うん、ごめんなさい一点だけいい、うん、この人のツイートだけじゃなくて、うん、今多くのネットウヨが入ってるマスコミや外国人に乗っ取られてるという言説ね、うんうんうん、このツイートもそうだったしこの電通取り出す気もそうなんだけども、うん、例えばねつい最近でもね、うん、あの九州国際大学の 学長で西川京子さんんといいう人がいるんだけど も, ども巻いんですよね、うん、こう西川京子学長がね、うんえー、美しい日本を作る福岡県民の会という憲法に関する講演会でこんなこと言ってるわけ、うんうん、日本のテレビ局は中国、韓国に完全に乗っ取られていると、うんうんうん、私たちの敵はこういう人たちだということをみんなの前で言ったわけですよ。うんうんうんうん でその根拠とするのが、うん、海外のテレビ局の住所を調べたら、うん、日本支局の、うん、日本に拠点を持つ海外のテレビ局の住所を調べたら<笑>、ね、全部日本のテレビ局の中にあったと<笑>例えば NHK の中には、うん、中国・中央電子大 CCTV とか、ねうんうん、KBS が。 いるわけですよ、うんうん、あるいは民法各局の中に全部韓国とかの民放局のね支、うん、局が全部入ってる、うん、住所がみんな同じだと、うんうん、よく言われるのが朝日新聞の中には人民日報の支局があるとか、ね、よく言われるわけですよね、うんうん、朝日の中には東亜日報っていうね韓国の大新聞社の支局もあるわけだけども、うん、え要するに全部乗っ取られてるじゃないかと。うん 単なる部屋貸してるだけだろうていう話なわけです、うんうんうん、それ言うんだったら産経新聞の本社の中には、うん、韓国のサハ系新聞、うん、キョンヤン新聞の東京支局が産経新聞の中にありますから、ねうんうんうん、私、つい先もキョンヤン新聞から取材を受けたけども、うん、そのために私わざわざ産経新聞の中に入っていくわけですから、うんうん、ちなみにソウルにあるキョンヤン新聞の本社の中には、うん、産経新聞のソウル支局も入ってる。うん 韓国の左派がうんぬん言うんであれば、産経新聞の中ですからね、拠点はっていう話になるわけですよね。共<笑>産、うん、新聞ね。京産新聞。新聞ね。そうです、はいはいで。そういった形で、ねうん、もう全く無意味な話であって、うん、マスコミ同士が部屋を貸し合うっていうのは、もう昔からの慣例でもって、うん、これは乗っ取るとか乗っ取られるとか文脈とは全く関係ない、うん、しかしネ、ね、ット上とそれ好きじゃないそうだよね。同じビルのの中にあるとか言って、でそういういが、えーやっぱ 日本が外国に乗っ取られてるっていう文脈の根拠とする材料になってるわけですよ。さっきのね犯人は、はい、そのグレート・リプレンスメント・セオリーみたいなのを覚えて、はい A えー、あのいつどこで覚えたか。うん 2年ぐらい前まで普通の人だったらしいんですけど、えー、と彼はま、ね、18歳ですよねそうつまり高校生だったってことですよね2、はい、年前はねコロナでロックダウンになってずっと家にいる間にネットを見て、はいえー、真実を知ってしまったってごめんなさいネットを見てね、はい、ネットを見てネットで真実を知ってしまったという、はいはい、そんでその主な舞台になってるのがやっぱりこの 四チャンであると。あ、これが出てきた。ここでやっぱり出てくるわけですね。はいはい、で、まあ、そういうものを一番その拡散しているメディアとして四チャンというのがあって、四チャンというのはその前に。あの、前も何回もこの番組で出てきてますけど、その。二、チャンのような も, も。もの。というか、あの、今、管理人はあの西村博之さん。なんですね。で、えー。画像掲示板なんですけども。もともとはその。 2チャンネルと双葉チャンネルって2つあって双葉チャンネルってうの画像掲示板でこっちは西村博之は関係ないものなんですこっちは画像を投稿してオタク画像とかエロ画像とかうそういうものをみんなでシェアする掲示板があったんですけど双葉チャンネルって日本のケージですか、ね、あっ今もあるんですか、はい、あのー、これね これ現在の画面ですよ、はい、昔のまんまでしょ変わってないでしょ、ええ、でえっ、ー、とこれが2001年にできたんです、まあはい、結構古いんです二チャンネルの2年後ぐらいでえっ、ー、と そ, のそれに習ってそれと同じそのプログラムというかスクリプトを使って作ったのが4、はい。フォ4チャンっていうのかな英語だとでさっきの双葉が 葉っぱが4つになってフォーチャンとということでこれも画像掲示板ですでこれがあの途中から西村宏之が買い取るんですね、はい、最初の人は、ええ、あのムートっていう別の人が管理人やってたんですけども、ええええ、なんかいろいろ嫌気がさして辞、えー、めてしまうと、うん、なんで嫌気がさすかっていうと、まあ、みんな叩かれたりとか「そのゲーマーゲート」っていう論争の時に「 なんかこうゲーマーゲートっていうのは要するにそのアンチフェミニズムのおもと大本みたいなそういう論争があったんです で, す、ねでえー、その時にそのすごい誹謗集傷でね女叩きみたいなことをみんながフォーチャの上でやるようになってそれを止めたがために逆に批判されて、ええ、だから今の日本 の, その変なアンチフェミニみたいなのいっぱいいるじゃないですか。ああいうようよなものを とと同じようなことが行われてたってことねでね。それをあの叩かれて嫌気がさせてもうやめるってなったところに広きがじゃあ私がやりますって言って今は広行が管理人員なんですけどもおで、まあ、こういうものがありその後、はっちゃんっていうのができるんですねでこれはあのトランプの議事堂選挙の時にも話が出ましたよね、はい、今はあのエイト君っていう ちゃんじゃなくて「君」に変わったんですけど「うん、えいちゃん」から「えいっくん」に変わったんですけども2013年解説の、えー、要はその「フォーチャンもそうなんですけどだんだんとこうひどい投稿が増えてくるとこんなのはだめだみたいななったりとかあと警察の捜査が入ったりとかいろいろそして、うん、だんだんこう規制が生まれてくるでしょ。はい ででそれをさらにこうそのポリティカルコレクトネスとか、ええ、そういうものに一切縛られな い,、ええええ、い, いものを求めてどんどん過激に過激にアンダーグラウンド化していった結果として生まれたのがエっちゃんなんですよね。ほうほうほうで今はこれジム・アトキンスっていう人が、ええあのー、運営してるんですけど、はい、この間ほら Q アノンの、ええまあ、Q アノンのその 本拠地というかもともと4チャンだったんですけども4ちゃん8チャンでュアノンの言説がたくさん広まってきた結果議事堂襲撃事件が起きるというようなことなんですよね。うん、でこれのそもそもの全ての大本が あ, のあそうそう420チャンとかあるんですよ。あとねあのクラウトチャンって言ってあのドイツにはドイツの。 チャンがあるな。ブラジルにもなんと55チャンっていうのがあってあな<笑>なんか世界中で後ろにチャンがついてるの全部もう大元は西村宏之の2チャンネルなんですけど<笑> で, で ひ, ひどいでしょこんなカルチャーなんだっていうちゃんそれをチャンカルチャーっていうふうに英語でもちゃんと言われててチャンがついてる掲示板のようなものはなんかひどいことが行われてたり、うん、レーシストであったり。 陰謀論であったり、暴力であったり、うんうんうん、その違法であったりっていうようなイメージが一つなんかあるんですねチャンカルチャーねーで。っていうようなところで、えー、まあそのさっき の,、はい、あの動画もね、はい、ライブ中継の動画もお動画っていうか、えー、とメッセージボードリンクトゥーザ・バッファローシューターズ・リ レ, ンスレイシスト・コンスピラシーセリア・セーラアットリーストおー 90, times 要するに9万回もそういうその陰謀論の投稿があったということを数えた人がいるんですね、はいはい、これ調査会社みたいなところですけれども、はいえー、みんながその、えー、この記事には、これはあの BBC の記事ですけど、うんうんえー、この 局, はどう局の撮影者たちてどうやって過激化していくのか、はいはい、オンラインで その背景には、うん、チャンがあるとなるほどいろんなチャンがあると、はいはい、ういうことをみんな気にしてるんですけども、ええええ、なかなかそのまあ一つのメディアだからっていうのもあるじゃない、うんうん、だけどその大手のフェイスブックとかツイッターとか、はい、そういうところは、うん、なんかこう対策を取らないといけないわけ。うん じゃないですか。うんうん、だから対策を取ったりするけどこういうところは割と一番その野放しになりがちっていうかねうそもそも西村博之っていう人は、はいあのー、2チャンネルの上の誹謗中傷の責任が管理人の自分に問われてあの裁判で損害賠償命令が出て も, もう全部踏み倒してきた人でしょ、ね。だからやっぱりその根本的に、うん、 そういう倫理を持ってないっていうふうに思うし、うんうんうん、その表現の自由の名のもとに何でもありにした結果がまあアメリカではこうやってそのヘイトクライムの銃乱射事件にも結びついてるし日本だと先週やったようなウトロのねヘイトクライムにも結びついたりとかっていうこういうことをやっぱり海外のメディアは結構そのチャンがよくないんじゃないかっていうことを。 要するにこれもう捜査も入ってるんです、その。チャンにえー、っとね、うん、そのたまず Twitch ね、これね、はいあの、ニューヨーク州の警察が Twitch を捜査しているというニュースなんですけど、これ、その下に、あのー、本文には Twitch だけじゃなくて、Twitch、ええ、や 4chan、8chan、Discord などのプラットフォームが、犯人のライブ中継、殺害計画の宣伝を助けたかどうかを確認すると。うんうんうんえー、そういう感じもいいでもろんな、あーのー 操作対象にもなっっちゃってるんですねで、えー、西村さんの名前もこうさっきのこれ BBC のこの記事、ね、のこの記事には「フ、え、ォーチャンズ」えー、の, のこういうところでなるほどオーナーとして出てるわけ名前が、はいうん「西村」っつうのがやっててみたいな、えーえー、とかでここには何が書いてあるかっていうと「フ、え、ォーチャンはあインターネットサブカルチャーの最もコントロバーシャルなハブの一つで」 さまざまなインターネットミニムやハラスメント嵐キャンペーンそして政治的な陰謀論があいろいろ生まれた場所、うん、これまでね、うん、で犯人の言動論はフォーチャンのポ ル, ポル板で、えー、過激化したこのポルっていうのはそこの斜線、はい、POL 斜線っていうねこれはその掲示板の名前なんですけど、はい、あのこれは何かというとポリティカルアンチポリティカルコレクトネス あアンチポリティからこそなるほどなるほど反ポリコレ板みたいなそこで、はいはいえええー、そういうことをこう影響を受けて学んでいったというかうあの真実に目覚めてしまったと大体、ええ、この、あのー、ポルイタがなんか問題なんです、まあ、日本だと入植なんだろ漢ぐる板とかね、あのー、人権 いたとか2チャンネルのね、うん、そういうその各掲示板によって性質が違うじゃない、うん、なんか普通にちゃんとみんなが趣味の話とか学問の話だけしてるような掲示板もあれば、うん、その人を誹謗中傷したりヘイトスピーチばっかり書いてるような掲示板もあるっていうのがその巨大掲示板の一つの あ, のあり方ですけど、うん、そのフォーチャンの場合はあこのポルっていうところがアンチポリティカルコレクトネス、うん だからこ反ポリコレ、反フェミニズム、うん、女叩き、マイノリティ叩き、うん、それから反移民みたいなこの類型って、日本の、ねえー、同様とほぼ同じじゃないそうですね。うん、だから、こういう話全部すっかりわ、うんえー、かるし、うんで、そもそもそのみんながそのプラットフォームに使ってるのが、日本人が考えたものの影響下で、うん 西村博之さんが考えたものの影響下で世界に広まったものであるやっぱりそこにはそのプログラムの例えば匿名でね書けるっていうのはあんまりないんですよ海外にだけどそのちゃん系のものは大体名無しで書けるようになってて、うんえー、その登録ハンドルを登録しなくてもよいと、うん、このカルチャーは2チャンネルから明らかに始まってるんですね、うん、でその 掲示板だからやっぱり、えー、道具に過ぎないんじゃないかっていう意見もあると思うけどどう思います そういうういいことを言う人がいた場合掲示板の道具にすみませんよ、うん、なんだけども、うん、その道具がいかに差別を生み出していくのか、うん、いかに偏見を植え付けていくのか、うん、そしていかにヘイトクライムを生み出していくかってことを考えると、うん、危険な狂気ですよね、うんうん、となりうるものだということ、うんうんうん、僕は掲示板すべてを否定するわけではなくて、うん、なんか僕も見たことありますけど掲示板。うんうんあの だけど、なんか普通に真面目に会話しているところもありますでしょ、うんうん、で、なんか役に立つような情報があったりと、うん、いうことを僕は全然否定するつもりはない、うん、しかし一方で掲示板というものがいわば差別を生み出す工場として機能している部分というのは非常に大きいわけで、そ, で、ね、そして問題はね、問題はね、うん、それを放置容認していることですよね、うん、むしろ煽るため、つまりこの狂気を野放しにしているというところ、うん、何の制限もなく規制もなく、うんうんうんうん、そういったそこにさまざまな問題が噴出しているにもかかわらず、うんえー それを許容してるっていう状況がやっぱり許し難いなと僕は思いますけどね。これはあの藤原学士さんという、はい、の朝日で旧アナのね記事、ええ、連載記事を書 い, 方書いてるかですね。はい取り上げてますけど、あんまりその、これ以外の記事がないんですよね。そう匿名掲示板に関してですか。日本語のフォーチャンがあそのこ の, あの犯行に直接関係してるっていう記事は、あんまりない。まあ、トゥイッチとかもももいろんなもんがあるけども そのこの人が影響を受けて、えー、グレート・リプレイスメント・セオリーにはまっちゃったのはホーちゃんだったということでさっき言ったその掲示板は道具に過ぎないということもあるんだけどもそのどんな道具を作るかっていうところに理念が反映されるわけですよね。最初にチャンネルって IP アドレスを記録しないっていうことがあ特徴でした。でだから なんかひどい書き込みがあってもう誰が書いたかは絶対わかんないそのサーバー自体に IP アドレスを取得しないサーバー自体が投稿者の IP アドレスを取得しないから誰が書いたか最初から絶対わかんないですよっていうのが売りだったんだよね で, でも犯罪とかが増えたから途中から IP アドレスは取得しますってことになったんだけどやっぱりそこはその理念でしょ完全にアノニマスで自由に発言できる場を作るっていうのをまずその時に二チャンネルの。 だったしできるだけ規制を少なくて、うん、あのポリティカルコレクトネスに反したことでも、えー、できるように書けるようにすると、うん、それから2チャンネルでこの話も何回もしてますがあの人権いたっていうのがあってね人権問題に関する掲示板が2チャンネルの中にありましたけど。うんうん 実質的に人権板っていうそこ、差別は人権板でお願いしますって書いてありましたから、要するに差別的な書き込みを全部そこにかあの隔離するっていう目的だったんだと思うけど、ええ、実際には隔離なんかされてなかったし、うん、人権板ではむしろヘイトスピーチをしに来るユーザーばっかりだったし、みたいな感じで、うん多分そこは人権っていう言葉をなんか半分揶揄でつけて、 なんじゃないかなと思うんだよね最初はね、うんうんうんだ。だからそういう理念がやっぱり現れるわけで、えー、そういうものをおがその共鳴世界で共鳴して、共、は、感、い、を得てどんどん広まって、えー、なんとかちゃんっていうのがいっぱいできて、ええー、それがこういろんな問題の温床になっているというのが現在の状況ですよね。で例えばその弘毅はもちろんその直接的にこの犯罪に 責任があるとは思えないけどもやっぱり何らか の, その責任というかあはコメン対応というかね、うんまあ、求められると思うんですよフォーチャンに関して、うんうんうんうん、でさっきのフォーチャンというのは最初に作った人は、まあ、あの双葉チャンネルを真似して、はい、アメリカにもこんなんあったらいいなって作ったわけなんですけども、ええええまあ、ロリコンの絵とかね 要するにキモオタンの人が使うためのものなん で, す、ええええ、でそこにどんどんそのいろんなグロ画像とかいろんなそのものをんみんながあとネットミームね変なコラとか、ねはいはいはい、そういうものをお今一番多いアクセス数が多いんじゃないかアメリカでそのフォーチャンが そ, うですかそれぐらいのお規模に発達しちゃってるんですけど。うん そこの人がね、えー、と2015年にその西村博之に、うん、そのほうちゃんを売っちゃうって話をさっしたりしましてその時にこういうことを書いてるんです。えっ、ー、とまあその挨拶ってというかねフルサークルとみんな繋がってるんだよっていう、うんうんはいはい、西村博之に売ることができてよかったみたいなことが書いてあるんですけども、うんうんうんうん、ここにいろいろあの 現地とめられることがいっぱい書いてあって、うん、The Great Grandfather of f o r c h a n n で、f、う、o、ん、r、えー、c h a n n の、た、まあ、ファーザーが双葉チャンネルで、<笑>なるほどそのファーザーが2チャンネルということだと思うんですけど、うんうんうんえー、で、えー、西村博之がいなければ、f o r c h a n n のようなものはこの世になかっただろうんうん、誰もこんな楽しみ方ができなかったっ、はいはいはい、それぐらい偉大な人であるということを書いてるんですけど、ええええ、これまさに逆説的に言うと、まさにその通りで。 あのー、だからこそ海外の、ね、メディアが、ねうんうん、今回の銃撃事件に関していちいち西村博之の名前をデーと出すという流れになってるっていうことなんですよね、うんうん、だから、あのー、本人に刑事責任なんかもちろんないと思いますけども、うん、そもそも西村博之っていう人は昔にチャンネルがそのちょっといろいろ問題になったときに。あの 嘘を嘘と見抜けない人はみたいなこと言ったじゃない。で、うんうん、それはもう 嘘, と嘘を嘘と見抜けないやつが悪いんだから、うん、ゲージ板なんか自由にやればいいんだっていうようなことを言ったけどそこから約20年経って、えー、と議事堂が襲撃されるわフォ、うん、ーチャンを見て真実に目覚めたやつが銃乱射するわっていう、うんうん、そのことに対してどう思ってんのかぐらいがいい。 コメントすべきだし、日本のメディアはコメント取りに行くべきじゃない？そうですよね。そもそもあれでしたっけ？例えば2019年にね50人亡くなったニュージーランドの銃乱射事件、さっきのクライストチャーシーの、うん、あの時ライブ画像を流してたのもフォーチャンでしたからね。そうなの。フォーチャンの上で、えっ、ーえーえー、とまあライブ画像をフォーちゃんとかエイチャンでこう流通してたっていうことね。ああなるほどなるほど。ライブ画像ライブの配信は何でやってたかわかんないけど、あま あ, あそれ、まあ、そ, その動画がそうそうそうフォーチャンエイチャンで拡散で拡散されたっていうなるほど。で、はい。 その人も実はグレートリプレイスメントセオリーマニフェストを作っていて、うんうんうん、今回の犯人は全部それのマネなんですよ、うん、マニフェストもコピペなんですよ重要なところはコピペして自分でそれなんかその新しい要素を付け加えて名前やこういう名詞を入れ替えたりとかして作ってて、うんうん、だからネットカルチャーのコピペ文化によって起きてるうんとそのマニフェストもコピペするし、えー、行為自体もコピペなんですよね、えーはい えー、で、そのコキペ元っていうのがどこかというと「フォーちゃん」であったり「エイちゃん」であったりそういう掲示板だったりとか、はい、そういうような感じだとこういうことなんですけどもあの、まあ、西村博之って誰やねんって人はいないけど一応タイトルにまでしてるから紹介しておきますと。<笑> こうですね、今、うん、今フォーチャン管理ね。管理員というか運営というか社長ね。今ユーチューバーとしてなんかすごいですよね。ユーチューバーもそうですよね。アベマとかにも出てくるしさ、うん、安田さんは断ったやつも、ヒロイキのやつだっけアベマなんか断ったことあったでしょもう今しょっちゅう断ってるからあれですけどね。ああ<笑>ちょっち断ってんだ<笑>。だからなんか最近文化人扱いになって、テレビとか地上波とかに出まくってるけど、えそれ良くないよねって思うよ ね,、うん、うね。まず何が良くないって、まあそういう掲示板のことは 100歩譲って置いとくとしてもこいつ損害賠償を踏み倒してるやつじゃんとそれ倫理的にどうなんですかっていうことをだからその昔ワイドショーがさあの氷菓子の面白がってよく取り上げたりさヤクザ取り上げたりしてたけどそれに近いことをなんで解禁されてんのっていうの。 そういういありますよね。腎臓売れって豪語しながらね、うん、あの借金取り借金返せなら腎臓売れって言ってて、うん、パクられた一時期なんかをそのいたんだよなんかいたよ、ねうんあ。なんかお金をばらまくそうそうそうスタジオでお株や<笑>金バーってばらまいてっていうあれもゲイだったわけだけども、うん、それを、まあ、の何の注釈もなく放映したメンタル。 っていととほとんど変わらなさっきなんかね、うん、えっ、ー、とこのコメントチャット欄のコメントの一番上に始まる前に、はいはい、始まる前だから安田 さ, さんの見てる方には出てこなかったんですけど、はいはい、始まる前にどっかの C が福岡がどっかのなんとか C が、うん あ西村博之を顧問に迎えたみたいなことを書き込んでる人がいたな、えー、ちょっと僕今、ね、今事実は確認できないんですけども、はいあの、なんかそういうことを書き込んでる人がいたので、もし知ってる人がいれば、あの詳しいことをチャットに書いてください。はい、あそうそう、杉山社長、そうそう杉山社長、<笑>杉 山, <社><笑>杉山懐かしいな、そ う, そうそうそう、懐かしい懐かしい、えそんなのを書いてくださった方、いたんですね。だから、そ, うだからそれぐらいのもんなんだよっていう認識はないでしょ。 ちょっと辛口の文化人ぐらいの感じで出してるじゃない、はいうん、でよくないよねで、えー、とちょっとそのなんかチャンカルチャーの歴史をちょっとまとめてみたんですけどーレにニーってあの年表ね、はい、俺年表マニアになっちゃってるからし、ねえーえーえー、もうこれあのう僕は興味のあることしか書いてないですからあのいろいろ抜けてることあると思いますけども、うんうんうんうん、こうやって並べてみると。うん 1999年に2チャンネルができてから23年ですよね、はいはい、で4チャンももう20年経ってるとう で,、うんうんうね、で, で2チャンネルの上で起きたことのは嫌だなと思ったことをリアルタイムで全部記憶してますけどイラク人質事件の自作自演説ねこれは2チャンで思主に広まりましただからイラク人質事件オフって何か分かる 僕、取材したことある、実際に奥に参加した人が、羽田空港で待ち受けたわけですよね。うんはい、ね高藤さんとかが、ね、帰ってくるところに、なんかあの、ねはい、待ち受けて、行、ええってよしとか、そういうプラカードを掲げて嫌がらせをしたっていうことありました、ね。この時の中心メンバーが、後に反フジテレビ運動の中心メンバーになってきたんです、うん、はいはいはい、反、はい、フジテレビでもあったけど、家忘れてるね、2011年だね、あれはね。えーとあとお 2チャンネルの上ではデモのことをオフって言ってたやつなんですよねフリーチュベットのデモのことも大規模オフっていう掲示板で、うんえー、オフ会としてやるっていうそういうカルチャーでした、うん、で作る会教科書を支援で50人が杉並区に押しかけましたね。それもやっぱりその同じように、はい、これはあの作る会教科書を応援するネトウヨが2チャンネル上で集まって、えー、押しかけていったと。はい アアスキーアートみたいなこの動物病院名誉毀損実験で管理者責任っていうこれが一番あの結構重要でそれまでその掲示板の書き込みを変えた本人にあるから知りませんよって通ってたのが、うんうんうんうん、いやあの削除しろって申し立ててるのに削除してるのに放置したことに責任がありますと、えー、いうことが認められたわけですよねでもここから先ずっとひろいここから先ひろゆきを訴える流れになるんだけど。 えー、ずっとあの踏み倒してますよね山本一郎とかには払ってるんだけどうで、えー、そうこうするうちにニコニコ動画の管理にもなり、うん、ニコニコ動画といえば在特会です結局このあと2007年に在特会ができて、はい、ニコニコ動画でおなじみの在特権を許さない市民の会でございますってやるわけですよ ね,、えー、そうですねだからまずニコ動もそういうヘイトの温床であったと。 毎日新聞変態報道事件で覚えてます。覚えてます。これはどういうどういう事件だったって。これは英文もうわかんないだろ。英文毎日ですね。はいはい、えー。英文毎日でもって、要するに日本人女性の、うんえー、なんか生態みたいなものを記事化した。うん、まあこれも大概にせよっていう記事ではあったんだけども、うん、あの妄想も半分間違えた。うん、でえー、っとこれでまあ問題なのはね、これを日本人を貶めるために、うん、毎, 日毎日毎日新聞がそういう記事を連載したっていう文脈にすり替えられて、ネトウが 先日、竹橋の毎日新聞本社前で、うんえー、デモ、凱旋を繰り返したというそういう事件ですね、うんうんうんうん。で、この時には確か、それこそ桜井誠とかもみんな参加してんじゃなかったかな。うんうんうん、で, で、あれですわ、はいで、彼らはこの時からいわば単に嫌がらせをするだけじゃなくて、うん、この毎日新聞に、もう、 広告を出している企業に、うんえー、広告をやめるよう圧力をかけるといったね、バカバカしい運動だなと思ったんだけど、うん、実はすす。ごい効果があったわけですそうバカバカしい運動だなって当時思ったけど、みんな一応、うん、あの社会運動としてかなり効果を発揮したんですよね。 ネットから生まれたヘイト団体として初期は注目、はい、特にだから安田さんのね書いた本が、はい、だから「ネットと愛国」というタイトルになるわけですけどもだから日本でも2000年代にそのまあアメリカなんかに先駆けてそのヘイトの温床としてのチャーンが、はいはい、あのいてそれをまあ僕らリアルタイムで見てきたということが言えるかな、はい、でそれを全て始めたのは西村博之で。 でまあ、今もか携わっているとああああこういうことなのでああのそのなんとか、ね、この西村ヘランギーの責任を求団追求して糾弾するぞって感じじゃないんだけどいやお前ヘラヘラしてるだけであかんのちゃうっていうことはチャンカルチャーのおー、はい、おー歴史を、まあはい、ざっと見、ええ、この辺ま で, でもうだいぶもうイライラするじゃないですか。 あの、見てる人もだいぶイライラしてますけど、2チャンネルカルチャー。<笑>で、えっ、ー、と、韓国への修学旅行中止運動っていうのがあってね、これもなんかどっかの高校か、なんかが、韓国に修学旅行を行くっていうのをやめさせた。やめさせちゃったんですよ。で、その頃、8ちゃんができます。8ちゃんがあ目指したのはインターネットの最も暗い場所と。で、これはあの、4ちゃんがいろその、硬いこと言うようになってきたからこっちに移るみたいな感じで、 でその後、なんか2チャンネルが乗っ取られたりとか、さっき言ったゲーマーゲート論争っていうのが起ってね、うん、これがそのアンチフェミの、うんあのー、海外でのね、はいえー、すごい一大アンチフェミニズム女叩き運動みたいになるんですけども、でピザゲートっていうのはあのー、これもトランプの大統領選の時に起きた事件ですけども、まあ、フェイクニュースの拡散ですよね。 これワシントントに実際するそうそうそうそう。はい、で, そこで、なんかあ、それがえらいフェイクニュースの解散になったと。で、その、ジム・アトキンスが乗っ取ったものはあ、なんかいろいろ訴訟が起きたりして、その細かいことは省いてますけども、その当時の2チャンネルというのは今5チャンネルに変わってるんですね。これはひろゆきは違うんです。関係ないんです。で、えっ、ー、と、5チャンネルは今みんなが2チャンネルと思って見てるやつで、 えー、にちゃん .sc っていうのもあるんですけどそっちはあんま人がいなくて、えー、なんかややこしいけど、まあ、とにかく「ちゃん」がついてると大体似たようなもんだ な, <笑>な、ね、人脈的にも似たようなもんだっていうふうに考えといていただければいいかなっていう感じなんですけどもでこの2000年代2010年代後半はやっぱり、はい、そのまあ Q アノンが登場したり。うんえー えー、QR のフォーチャンのポルポル板で登場し最初に登場してます、うんうん、でそこからエッチャンに移っていく、うんうんうんうん、でクラスチャージのモスク銃乱射事件はフォーチャンでライブ拡散でッチャンにマニフェストそのマニフェストのコッペが今回の銃撃事件のマニフェストであるとあで2019年ルーパス銃乱射事件でそのエッチャンがそのサーバー会社があるでしょ で,、うんうんうん、でそれがあの復活したのがその3か月後で今それがあのえっちゃんじゃなくてえいとくんになっ て, って復再開したんですけど、はいはいはいはい、そこでまたそのいろんな Q アノンとかいろんなあの陰謀論がわーっと渦巻いてみんながどんどん過激化していって議事堂襲撃 事件がそのると今回のよ回の銃乱射事件が起き る, 事件が起きると、はい、で、これの大元全部一番最初あの99年の一番最初これひろゆきってなってるでしょ だ, だから今回のタイトルに名前が入って、うんうん、個人名が入っちゃってるわけですねだからひろゆきさんは、うんまあ、偉大っちゃ偉大なんですけど、うん、かなり悪い意味での偉大さあるよっていうところが今回 の, そのポイントかなと、うん 思いましたなるほどだから。だからどうしろってわけじゃないんだけどみんなのんきに持ってはやしてたら多分偉いことになる よ, 本当そうだよ、ね、って思 う, なうええー。 でその結局アメリカ の,、ね、そのリプレイスメントセオリーはね、うんあのまあ、冒頭でも形を変え て, 形を変えてとか、もしかしたら日本が元祖かなと思えるぐらいに、うん、あのや何々に乗っ取られるみたいな言説として登場したわけで、在徳会はまさにそうだったわけでしょ、うん、結局、やつはさ、うん、いろいろ切れ事言ったところで、うん、日本が在日に乗っ取られる理論だよね、うん、結局それをずっと言いくるめてたわけじゃな い,、うん、い、あちこちで方言してたわけで。うんで結局そのね 形なんて姿形してのとしての該当でもやるネトウヨというのはだんだん我々の視界には入ってこなくなったけども、うんうん、でもよりねあの分かりやすい形で、例えばどうしてもこれ言いたいのは去年の、ねうんまあ、野間さんなんかも。 えー、壇上に登ったりした武蔵野市の住民投票条例ですよ。うん、あの時に住民投票条例に反対する、うん、まあ在、在特、在特日本一もそうだけども。うん、あの、国盛、も含めてね、うんうん、武蔵野が外国人に乗っ取られる。グレートリプレイスメントセオリー言ってましたよね、まま。国盛だけじゃない、あの、自民党の政治家みんなそうだった。政治家もみんな言ってたっていう、このことが大変なことなんです。そうですよね。だからお前ら。うん 和田政宗とか、はい、あの民主元民主党のもう名前も忘れたあいつ、うん、長, 島<笑>長島とか、ええ、お前ら、こ の, あの銃撃事件の犯人と考え同じだからっていうことを俺は言いたいいや、そうですね、はい、であいつらみんなそう国会議員ね、その名無しのわけわかんない。うん ネトウヨだけじゃなくて、うん、実際に国会議員として、えー、の連中がみんなそのリプレイスメントセオリーを持ち出して、うん、武蔵野外国人に乗っ取られるみたいなことをね、そ、うんうん、ょっとデマを流してた、うん、だからかなりメジャーな動きの中にもどんどん入ってきてるわけですよね、そ, ね、うん、それが本当にむかつくというか、だからもう全然おなじみです、日本では、ね、全くその通りです。はい それからね、うん、犯罪を起こすということですよ、やっぱりそれが、うんうんうんうん、これも書き上げて話すけど、も、2016年にね、うんあの、博多の天神でもって、差別落書き事件があったの、うん、デパートの中にべたべたべた、中国人か、韓国人追い出せみたいなね、うんうん、ビラを貼ったやつが、住居侵入でもって。うんうん 捕まったたのパクられた、うんうんうん、僕、その裁判ずっと傍聴言ってたんだけども、うん、その時何を犯行の動機は何かというと、うん、やっぱネットなんだけども、うん、ネットを見た63歳の元学習塾経営者ですよ、うんうんうんうん、ちゃんとした人はもともとは、うんうん、そいつがネットを見てねネットは初心者だったらしいの何、うん、か知らないけど在日って調べたら怖くなったと、うん、行政も芸能界も、うん、そして政治も全部在日に乗っ取られてる現実を知っちゃったわ け, たわけです。 妻にね大変なことになってると、うん、日本が在日に乗っ取られたことを知ってるかって言ったら、うん、妻の方が頭良かったから、うん、バカなこと言いなさんになって、突き放したわけ、うんうんうん、でもそれが良かったか悪かったかっていうと、結果的に悪く出たのは、うん、うちの妻でさえ信じてないってことは、うん、日本人みんな知らないだろうと、このことを、うん、ネットの真実を広めなきゃいけないって言って、 アウトトプットする能力がないから手書きでもってビラを作ってですね、うんうんうん、そしてあの福岡の天神バスセンターとか、ね、あの辺にベタベタ貼って、うん、こうやってパクられてしまったっていう事件なんだけど ね, から ね, ねある意味真面目なんだよね<笑>日本をなんとかしなければと思っちゃうわけですよ<笑>乗っ取られてるって現実を知らせたかった時点だからだから、うん、そういう真面目なバカな人っていうのが、ええ、やばいんですよこういうふうにね、はいはいうん、でこの犯人だってふざけてるわけじゃなくてすっごいに周到に準備して、うん マニフェスト180ページ書いて、コピペですけど、で準備して、用意して、ね、いろいろ下調べをしてやってるという真面目さやっぱあるわけですよね。本当につまり人種の置き換えを信じてたわけだから。信じてて、それを阻止しなければいけないと考えているからなんですよね。はいはい、本当にだから、そういうものの大元にひろゆきがいるよと、お前、大丈夫かっていう、まあ、ひょうひょうとしてたらいいっていうもんじゃないよみたいな、そういう話を今日は。ええ しましたはいはいなんかちょっとま あ, あのこの話いつ、ま、やりだしたらいつまでも続いちゃうんでこの辺で一回区切っておきたいと思います、ね、はいはいえー、特集は以上、はい、今日もまたあの何もコメントを読むうちにねえ本当にたくさんいろんな方書いてくださって、はい、本当にありがとうございます間違いがあ後で全部一応 見, し見直しますから、はい、間違いの指摘とかあったら書いておいていただければ後とで、はい、なんかコメントで訂正したりしますはい えー、今日はじゃああの最後告知3発、はい、まず1発目安のはい会あわざわざわざこれはオンラインに繊維ですね、うん、あのクレヨンハウスですね今度の土曜日。 土 曜, 日土曜日の朝なんですね。これはやっぱり朝の9時からやるわけですね。はい、私は。これはなんかちょっとソフトな感じで、クレヨンハウスだけにちょっとソフトな感じ で, で。いや、全くソフトなこと考えてません。<笑>はい。そうですか。はい。はい、えー、っと、次の土曜日です。はい、今度の土曜日です。朝早いです。はい。はい、朝9時から安んの話を聞いてくださ い,、はい。全員オンラインなんだよね、これね。多分ね。そうなんですかね。うん、まあ、お前も知らないけど、はい。1000円です。はい。はい、次。 難民移民移フェスあそうです、ね。これはどういうういいものんんですす。か、はい、ありがとうございますあの、ね、6月4日に行われるんですけれども、うん、これ、安田さん、なんか関わってる の, あ、うん、あのいや、関わってるというわけじゃないんですけど、うん、僕もちょっとボランティアとして行くかもしれませんけれども、うんうんうんあの、日本に住んでる難民移民、うんそう、そういう人々はどうやって生活してるのか、生きてるのか、うん、そ, てそれて、どんな環境になるのかってことを知ってもらうためにね、うんうん、つまり、今、難民移民は私たちの隣にいますよ でうんうんうんうん、そういうことを知ってもらうために、うんえー、隣で生きる人と知り合うためのフェスなんです。 えー、お祭りをするという形なんで、うんあので、ー、ぜひこれね、みんな助けて、えー、あのぜひ行ってですね、知ってもらいたいなと思います、はい、6月4日の11時から16時まで、はいえー、とこ練馬区なんですね、はいえー、練馬駅から歩いて一歩の平成つつじ公園というところと、はい、ここ練り研修室というところ雨が降ってもやります、はい、雨が降った場合にはこの研修室の中でやると思いますけれども公園と研修室の2箇所でやるということ、ね、そうなんですね。はい、難民を知る 関わるる応援するチャリティーフェスだだと思ってくで、まあ、いろいろあるんです、例えばゴスペルとかアフリカの太鼓の演奏があったりとかですね、うん、あるいは南米のミートパイとかミャンマーのケーキとかアフリカのドーナツ、うん、こんなものなんかも販売されます、うんはい、それから仮放免者、美容師の経験を持つ仮放免者によるアフリカンヘアのア編み込みなんかとかですかね、はいはいはいはい、あるいはミャンマー人のネイルアート体験とか、うん、そういったことも行われます。うんはい、それから、えー、仮支援の 現場に立ち続けている方のトークであったり、うん、あるいは難民移民の本をセレクトした本屋さんの出張販売なんかもありますしね、はい、あるいはあの僕なんかもちょっと関わっているコンゴ人の、ねうんえー、人なんかがトートバッグなんかを作ってね、はい、それを販売したりするんで、アフリカ柄のトートバッグなんかも非常にお得なの。あのー なんで、えー、購入することもできますので、はい、ぜひ近くにいる方、近くでなくても足を運んで見ていただけたらありがたいいなと思います。こ、は、ういう、まあ、フェスってねあの、僕いつも思うけど、あんまり難しいこと考えずに、うん、飯を食いに行くっていうのがいいと思うんですよね、うんうん、その食い物っていろんなことがわかるし、とりあえずうまいし、珍しいものも食べられるしってことで、えー、ぜひ、ただね、コロナ禍であるということと、うん、公共のところなんで、うんうん、火を使ってね、調理、今回、できないんですよ。あそうななんだ。飯ないの。えー で, で, ですからね、食べ物はあるんだよ、ね、あの南米のミートパイだったり、うんうんうんうん、ミャンマーのケーキとか、アフリカのドーナツなんかもありますんでね、うん、でそういうものはぜひ買っていただきたいと思いますね。はい。はい、あのこれね、難民フェスあの、チラシもありますので、えー、いろんなところで配りたいと思ってます。はい、はい。はい、はいえー。では最後、えー、これは、あ前々からいろいろお伝えしている、シンスゴさんとあのヘイト裁判ね。 ニュース女子の判決が6月3日に出ます。はい、で、その日に報告集会がありますので、えー、これは誰でも参加できるのかな。うんこのすごい豪華メンバー、6月3日金曜日17時から記者会見18時から報告集会。神田の 在日本、韓国 YMCA 地下スペース Y ホール神田猿学長、これはです、ねまあ、水道橋か神保町から歩く感じですね、すねはいはい、これも1000円です、はいあのね、これ、まさにヘイトの最前線でもって、うんえー、弁護士として、あるいは学者として、うんえー、いろいろ支えたり、えー、提言している諸岡靖子さん、田中宏さん、孝、うん、滝弘子さん、前田明さん、うんえー、こうした方が出ますんでね、うんえー、ぜひお話聞いてみてください。はいえー じゃあ6月1日に。 お会いしたいと思います。はい。今日もね、たくさんの方いろいろ書き込んでくださって、本当ありがとうございました。は い,、はい、ちゃんと読んでます。読んでくださいね。は, い、はい。では今日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。